えー、と二回目の踊りはですね宮、えー、坂秋田なんですけれども今日は金賞会意識北連歌のゆみちゃんに誘われて空星にやってきましたさっきはちょっと間違えちゃったんですけど今度は頑張ってちゃんと踊りたいと思いますそれでは参ります変売ゆみちゃんゆみちゃんいい子だーはいよー宮坂秋田構え ありがとうございました。はい